はい、こんにちは、サブです。シャドウです。はい、今回ここの場所ですの二度目だね、キッチン。はい、今日は何を作りますか。うん、えっ、ー、と、これからおせち料理を作ろうと思ってます。はい。なんか結構緊張、初めての挑戦だよね。あ、もうぶっちゃけ自分も初めてを作るの。おお、親のしか見てないから。おお。なんかび、微妙に緊張。で、僕はもともとアシスタント役。 だったんですけど、<笑>だったんですけど。多分に、多分、やっぱり邪魔だと思われてるから。そこは、そうそう、ここのキッチンね、すごく狭くて、だから。今回、二人話した結果は。うん、話した結果はい、サム一人でやっちゃいます、その方がパパッとできるので。そう僕は、<笑>僕、ここに行っても。ごめんね。大丈夫。 僕ここにいても邪魔だだけだから、うん、<笑>だから今回ね<笑>、うん、サムに任せて僕は後で試食、はい、皆さんの代わりに試食はい美味しいの作ります、はい、じゃあよろしくお願いしますはい、お任せを 皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ね、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、うん、じゃあ、さっき、あの、サムが時間をかけて、おせちを作ってくれました。はい、もうすごい嬉しいです。もう他のね、ご家庭のものと比べると、すごく貧相なものなんですけど。まあ、自分たち二人だけなんでね。うん、まあ大丈夫、これだけで、これだけあれば十分かなと思います。 そうですね。大丈夫です、うん。来年またバージョンアップしましょう。え、マジか。<笑>いただきま す, きます。半分作って半分は買ってるやつ。うんうん、じゃあまず、うん。おいしいね。素のものです。最後はエビ。最後エビ。長生きできるようにね。うん うん、普通に肉だけ、うん、これはね、うん、ありがとうございます、うん、ボイルしたエビを買ってきてあともう煮汁を自分で作って一晩漬けただけですありがとうございますいただきますどうぞ味付いてるちょっと濃いめのだしに、うん 一晩漬けといた。おいしい。じゃあ今日食べたものの中で、うん、どれが僕が一番好きだと思いますか。伊達巻き。ああピンポーン。マジ？そうそうだよ。<笑>すごい。<笑>もう一回食べたいです。昨日初めてサムねこれ作り方見たんですけど。 はんぺんを入れるっていうのは知らなかったからはんぺんの食感大好きであと卵も好きなのでこの2つ一緒に混ぜて作るのはええ昨日まで知らなかったからすごい実はね食べた感動を感動しました美味しいサムは自分で作ったからね 難しいな。じゃあどうせなら、うん、自分で作ったやつを選ぶね。あ、うん、スレンコン。お、それをどうしてですか。シャキシャキしてて美味しい。うん、ももともと根菜が好きなの、うん。ごぼうとかレンコンとか。うん。<笑>うんうんうん、はい。じゃあ今日はこのおせち料理一緒に食べたのでとても。 ね、いい思い出になりました。今年、うん、いいことあるかなあると思います、えー。ちょっと僕たちね諸事情により、えー、今日は元旦なんですけど、はい、これから年越しそばを食べようと思ってます。はい、意味あるのかしら今食べて。あると思います。まあ、うん、そうだよね。年越しそばだもんね。これ食べて、うん、いいことあるよ。はい。 じゃあ早速いただきましょう、はい、えっとねザお得飯って感じのはいねちょっと恥ずかしいか皆さんにお見せしましょかな<笑>もうね、うん、適当にやりすぎてね麺が見えません<笑>具がいっぱいある具だらけ具がいっぱいありますで今日簡単なのでね年越しそばにお餅も入れちゃいました<笑><笑>う今食べてないよね うん。あ、美味しいかもよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。<笑>なんだ。生まれる<笑>。 すごくいい一年になりそうな気がします。最初はグー、じゃあ、オッケー、はい。イエーイ。わ、悔しい、<笑>何これ。今年一発目、勝ちました。<笑>え、本当に食えれないの。<笑>そうだよ。オッ、うん。うん。食べ物の恨みってね、すごいからね。あ、すごく美味しい。あ。甘酸っぱい。 最初はグー、ジャンケンぽい、あいこでし ょ, でしょああ、悔しい。<笑><笑>違う。<笑>ニろうとしてたよ。こいつ。味はうん。あーいいね、<笑>もう一回最初はグー、ジャンケンぽい、あいこでしょあいこでしょああ、いえ<笑> おー嬉しいなんだろう寒いのに朝ってきた<笑> 2個取ろうかなん、これし<笑> い, い, の、はい<笑>えい 最初はグー、ギャンギャンぽいイエーイあ、もう順番だもん、これいただきます気持ちいいぐらいの順番だねだ最初はグー、ギャンギャンぽい<笑>悔しい、えー、また何言おうとしてた 最初はいつの間にいつの間にかも今年の運を使い切ってるのかな。うん <笑><笑>はい、じゃあ、はい、最後の1個ねが<笑><ケ><笑><笑><笑>っていうかもう今 日, すごい今、まあ、今日はどこも行かないもん。 今年の1日目でいっぱい買ったから嬉 う, れうれしいなあー、今すごい人、はい、結構、こんな人多いと思わなかった、ねおとも、お祭りだよね、これね、夏祭りとほぼ同じじゃないかなと思うんですけど、うんどうでもなんか美味しいそうなものもいっぱいあって、うん、行列長いね、全部行列、すごいね。 うん、すんごいなちょっと回ってみるすごいここねまだ少ない方よ、うん 美味しいステーキ味。うん、これプリンね 私にも結構こ美しって美味しそう間違いないよで、うん、食べてみましょういただきます、うん、お